皆さんこんにちはえークルメふるさと大使に任命していただきましたクリエイターのパントビスコですよろしくお願いしますまだな、えー、りたてほやほやなのですが私が思うクルメの魅力いいところをイラストにしたためてみようと思いますこれはえー 書いていいてんんんでですすかねね本当にあのたくさんあるんですよ、ね、私は今久留米を出て活動しているもの の, あの出て行ってから気づく素敵な部分だったりとか素晴らしさすごくたくさんあるんですよねその中でもやっぱりねラーメンっていうのは多いので大好きなんですけどねそれはちょっと避けて違うものを書いてみようかなと思います。 これはまあ今後私がちょっと何か携わりたいというかこれをやってみたいっていう思いもあの中に入れてるんですけどね私が思う、えー、久留米市の魅力の一つこちらお酒ですはいお酒日本酒ですね 私もやっぱりあのお酒飲むのはすごく好きで中でも日本酒をよく飲むんですねでこれもあの後から知ったんですけども久留米って実はこう酒どころなんですよまあねお住まいの方は知ってるかもしれないですけども私は実は最近知ったんですねあのお酒が作られてることは知ってたんですけども調べてみたら 5件もあの酒蔵があるということを知ってびっくりしたんです確かにいつも飲んでる日本酒のラベルを見てると「久留米市」って書かれている住所にものがすごく多くてなんか誇らしい気持ちになったんですねふるさと大使に任命していただいたからにはちょっとこう久留米のいろんなお酒も飲んでみたいなと思っております あと多分ネットでも買えるんですかね買える多分商品もあると思うのでもし気になる方はどんな味なのかあの注文して飲んでみてください毎年あの2月に城島酒蔵開きというイベントが行われてまあちょっと2022年はわからないんですけどもご自分で調べていただいてそういうお酒のね 試, し飲みというか試飲したりとかそういうこともねぜひ久留米にね来て楽しんでいただければと思います私も実は1回もまだ参加したことないので城島酒蔵開きですね行ってみたいと思います是非久留米の日本酒おすすめなので飲んでみてくださいそれであの私お酒を飲むのもすごく好きなんですけども人生で1個夢がありまして一度日本酒のラベルを作ってみたいんですね 日本酒ラベル、パントビスコデザインとか<笑>、ねまあ、味の口出しはさすがにねできないと思いますけどももしできるんだったらなんか聞き酒師のなんか資格とかあったりするじゃないですかだからそういうのも取るのもいいですしまずは久留米市の酒蔵さんお願いしてパントビスコ特製ラベル作ってみたいというそういう夢もあります